金魚の進化発生学パート10やっていきたいと思います。その他の変異について、今まで尾びれの変異について詳しくお話ししてきましたけれども、ここではちょっと違う変異についても解説していきたいと思います。私は台湾の中央研究院の臨海実験場で、金魚の進化発生学を研究しております、太田と申しますで。今回のキーフレーズ、最初に、えー、早く出るか遅く出るか。 について考えていきたいと思いますそれでは最前早速前半戦セクション 10-1 でございます えー、背びれの変異も早いあ発生の早い段階で決まっているということなんですけれども背びれのない品種これこ、こ写真を見ていただくと分、まあ、かりますけど卵中とか頂点眼っと言われる品種なんですけどこれ背びれがないですよね、なくなっちゃってますよね。でこの背びれがない様子っていうのがその受精卵見てわかるかっていうとそんなの分からないわけなんですよね。このの後半の セグメンテーションピリオド大切形成期あたりになってくるとこれ普通のハイと少し違うなというのがちょっと感じ取れるだけでよくわからないんですけどもただその孵化する前の段階で見てみると尾びれがこう変になってたのをね双尾の金魚で見つけられたように背びれの元となる場所にですね そのヒレの、ヒレを作る膜ですね、フィンフォールドがなくなっちゃってるっていうのがですね、見てわかるかと思います。まあ、こっちの写真もそうですけども、ここに膜あるはずなんですよね。でも膜なくなっちゃってると。でこれは何か、まあ、起きるなっていうことが、孵化する前から分かって、もう孵化した後っていうのはですね、 露骨にその体曲がってたりとか、露骨にその背びれになるはずの場所がなくなっちゃってたりとかしててですね、あの結構その早い段階でわかるというのが、これらの写真を見ると、ちょっとこの感じていただけるかと思います。で、ここでちょっと注意したいのは、その背びれ、尾びれ、尻びれの発生元気はつながっているということです。えー、つまりどういうことかっていうと、 あの発生の早い段階でこれら3つのひれっていうのはその同じような場所から出てくるわけですよね。あの前後ろ少しの差はありますけれども対になってるひれと比べると対になってるひれってこうかなり独自な場所に独自に出てたじゃないですか。でもこのですね、えー、背びれ尾びれ、えー、尻びれっていうのはですね大体この辺の辺りから出てくるんだなっていうことがあーのー えー、もう分かっておりますはい今回結構短くなりそうなんでですね早速豆知識のコーナーに行きます。 えー、個々の個体の発生を詳しく見るにはについて解説していきますけれどもあのいろいろ論文書いた中でですねあのこういう肺は大きくなったらどんな大人になるんだっていうのを見たい時があるわけですねあの早い時期でサンプリングしてあの魚をその魚というかもうその卵の段階でですねハーベストしてしまうともう取ってしまうとですね まあ、固定してしまったりすると、ですねもうその個体が大人になったときどういう姿をしているかっていうのはもう見れなくなっちゃうわけですね。なので、ですねできるだけこれらこう連続したその発生の過程、連, 連続したデータを取りたい場合は、ですね、まあ、なんとか頑張って、その一匹一匹生 き, 生きている状態で魚をこう分けて、飼って、ですねちっちゃい時からずっとこう観察し続けるということをするわけです。でこれもも自分たちでも勝手に インジビジュアルトレーシングって名前つけてますけれども、まあ、自分たちの研究室ではですね、個別に分けて魚を飼ってみることで、あの早い段階でこういう姿形をしている稚魚、子魚っていうのは大きくなった時に、尾っぽがです、ね、2つに割れるのかな、それとも1つなのかなっていうのをですね、見てですね、観察してデータを取ってまいりました。はい、以上です。はい じゃあ後半戦、セクション 10-2 でございます。えー、肉流やデメ菌のようなデメはですね、発生後期に明らかになるという点について少し解説していきます。その流菌とか、まあ、オランダ獅子頭とか、まあ、卵中もそうですけど、これ見比べたらですね、流菌って頭すっきりしてて、まあ、オランダの方は頭モコってしてますよねで。これ生まれた瞬間にこんなモコはないんですよね。で 結構長い時間このモコっとした頭の上にこれ肉流って呼ばれるやつですけどね肉流が出てくるのって結構後の方で当然孵化した後も う, もう完全に金魚になろうかなっていう風な姿になっ でジューベナイルの段階になってやようやくですね頭がちょっとポコって出てくるっていうことがお分かりいただけるかと思います。で、デメ金についてなんですけれども、まあ、デメ金もですねもう、もう孵化した直後なんていうのはこんなもんでよくわからないわけですよ。あの肺の時もパッ と見てよくわからないでですねでこれがどんどんどんどん大きくなってくるに従って目が飛び出してきてで大人になった時にこういうデメキンの姿をしているということになります。ででこれがですね あのー、肉瘤の場合もデメ菌の デ, デメの場合もですね、孵化した後に変化が現れてくるっていう点で、ですね尾びれや背びれとちょっと違うなっていうことがかんちょ、ちょっと感覚として感じ取れていただけたかと思います。これ、次のパートやの次のパートなんかでですね、いろいろ問題になってくるんで、ですね少しですねあの覚えておいていただけるとですねよろしいかなと、まあ、思います。 でえっとここでまあ5つ言葉並べておきましたあのー、このパート10で全く説明していない言葉なんですけれどもちょっとこのタイミングで触れてお か, おかないといけないなと思うんで書いておきました。 あの今回、進化発生学の話をしておきながら、発生の部分が結構そのすっごり抜けているので、えー、補足というかあ、それこそ言葉の確認の、この名前の通りですね、言葉を確認していきたいわけですね。で細胞系譜、セルリネージ、内肺葉、中肺葉、外肺葉、エンドダム、メソダム、エクトダム、そして神経系細胞、ニューラルクレストセルズって書いてますけれども、まあ、これ、全く聞いたことない。 って人あと、まあ、聞いたことあるけど説明できませんみたいな人はちょっとググってみてください。で細胞系譜ってググるとまあ、1個の受精卵が分裂して生態になっていくまでの細胞の系譜って書 か, 書かれてますよね。で中肺葉とか内胚葉とか外胚葉って、まあ、それぞれの説明があるでしょうけど肺発生の段階で中にあるか外にあるか、えー、中間にあるかみたいなまあ、そんな感じになっていると思います。でこれ後に作るその 細胞とか組織もまあ違ってくるわけですけれども、あの初期肺の場所で決まってるんだな、で、違う場所にできたその肺葉っていうのが大きくなって分化していく段階で、いろいろ役割分業をしていって、筋肉になるやつとか、神経になるやつとか、内臓になるやつとか、皮膚とかになるやつといろんな分かれていくんだなってことがわかります。で、あと神経系細胞っていうのはまあ脊椎動物に見られるちょっと変わった細胞で、 あの途中からそのもともとその外肺葉というか神経とかその皮膚になるような細胞だったんだけどもこれが神経管作る時にちょっとその上皮性の状態から寛容になって。 た後に体のあちこちに走っていてまあ骨とか特に軟骨とか神経とかを作るそういう細胞群のことを指すということになってますであのー、なんでこれここで説明したかというとちょっとその把握しておいていただきたいのはその尾っぽの際 おっぽがあるよねって言ったときに、このおっぽの中に含まれている細胞っていうのはどういう種類があるんだっていうのについてちょっと考えてほしかったわけですね。うろこがあるねとか、皮膚があるねとか、骨も入ってるね、筋肉も入っているねと、神経も入ってるねということになるわけです。でそうなってくるとこれ 個の細胞からあ、この1個の細胞群から、ね、1種類の細胞群から、こういうおっぽができているのかっていうと、ちょっと違うんじゃないのかって話になります。そのさっき言ったあ外肺葉とか中肺葉とか内肺葉っていうののそれぞれいろんな違うところからやってきたのが、まあ、こういうおっぽなり、体 の, その、えー、いろんな部分 を, を作ってるわけですね。で、これがまあどういうふうに強調していくかと。 まあ、例えばもう神経と筋肉が入ってる時点でも外肺葉から来たのと中肺葉から来たのがこう混ざっちゃったりしてるわけでしょなんで結構その生き物の体を 作, 作るときにあ神経だとか骨だとかオっポだとかって言ったときにその細胞の由来っていうのはねまあどうなってるのかなとでそういうのを見たいときに細胞系譜を追うみたいな実験をするわけです私は自分たちのところでそういうことやってないですけれどもでそれを見てですねあここの組織って っていうのは複数の由来の複数の肺用から来たあです、ねえー、細胞があやってきてこうお互いに協調しながら複雑な器官を作ってるんだなとかあここは結構簡単なあその単一の細胞の集まりなんだなっていうことがですね考えることができるわけです。はい。 以上です。今回の動画でもうわけがわからない置いてけぼりになりましたという気持ちになった人とかもっとここの部分を詳しくやってほしいというふうな、まあ、質問をお持ちの方とか、まあ、そういう方おられたらぜひコメント欄にご意見ご感想をお寄せくださいあの 不, 定期のこちら不定期にこちらのチャンネルでは台湾中央研究院の臨海実験場での研究生活の様子も紹介しておりますので興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いしますそれではまた